はいどうも、洋介 TV の洋介です。いてくれて、Thank you for 肩幅。一発ギャグガチャをね、引いていきたいと思います。一発ギャグガチャ。よいしょ。トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ一発ギャグ、ミスタードーナツ。うん。うん。トンデリング。レア。一発ギャグガチャ。よいしょ。一発ギャグ、小指。うん。 小指の筋トレ。スーパーウルトラーノーマルギャグ。一発ギャグガチャ。よいしょ。ゥゥゥゥゥ一発ギャグ、狐。指と指の間には、こんなに小さい狐いる。スーパーウルトラハイパーノーマル。